じゃあ、今日はええー、と丸亀タイムに行ってみたいと思います。 あっ、これりいよ。<笑>ああ<笑><笑> は丸亀製面に行きました。えっ、ー、とバリアフリーではえっ、ー、と出口のところに段差あるのですが、えっ、ー、とでも乗り越えられるぐらいの段差があったので、入り口は大丈夫だと思います。しかし、あの入ってからえっ、ー、と坂があるの で, で、坂を登りながらあのトッピングを取らなきゃいけないので、そこはえっ、ー、とちょっと工夫が必要かなと思います。えー、でもあの相当大にお盆を切るので、お盆を置きながら取るのは。 一番 い, い方向かなと思ってます<笑>あとは出口に3段ぐらい段差があるのでそこは人に手伝ってもらわないときついかなって感じました<笑> あ, のあとは味はとても美味しかったですね。はい